五つ子大活躍。どういうことですか？ちゃんとギャラをお支払いしたでしょう？うちの五つ子はまだどこの局にも出てない新品なんだよ。あれっぽちのギャラじゃせいぜい末っ子の一人ってとこだね。一人じゃ意味ないんですよ。な<笑>めるんじゃないよ。うちのゴスケはゲータッシュなんだ。十分ピンでも番組作れるよ。例なんかやないから五つ子を取らせてくださいよ。見せておやり。例のやつよ。おら会長。<笑><笑> てんのかこそそんなんで番組作れるかどうしますディレクターもうこれでいいですかいいわけないだろ5人全員取らないと意味ないんだよどこにいるんですかあとの4人はそう簡単に写されちゃたまんないからね家の中に隠れているよまあ見つけられないだろうけどねケケケそソ金払ってんだ絶対全員写してやる20探すぞはい探せ探せ愚ロかなクソ一体どこに隠れてやがるいた今一人だぞおえ捕まえろ山本僕カメラが重いんでディレクター 思もいぜ。よし、こいよ。捕まっちゃった。龍之介って書いてある。こいつ四なんだ。さあ取れ。秘書。いっそひともに取りやがれ。よし、これで残るは三人。山本。武将。ああ、秘書奥目。捕まっちゃった。僕はもうダメですし。しょうがない。取るがいいさ。だが僕を捕まえたくらいでいい気にならない方がいいよ。何？後の二人に比べたら僕なんてまだまだひよっこさ。僕たち五つは上位ナンバーになるほどスピードが速いんだ。上位ナンバーってなんだよ。かっこよく言いやがって。とにかくこれで残すはあと二人な。何？ 何この部屋に入ってきたん だ, ま だ, まだ加速するぜ気づいてないようだねもう一人この部屋にいるってことに何それはどういう意味ままさかそのまさかようちの一族で最速の長男一助ももうこの部屋にいるんだよなんだって肉眼では捉えられない速度で動き続けているのさほらほら突っ立ってるだけじゃ一助どころか二すけも取れやしないよディレクター動きに惑わされちゃダメです相手は所詮まだ子供そこをうまくつけば そ, そうか ししかお前腕怪我しただけでリタイアしやがって俺すごいことになってるよしかし相手が子供ということを利用するにはどうすれば子供あそうか一助君二助君ゲー これで5人全員取ったぞ何やってんだいバカだねこの子たちは頑張りましたねデルレターいやー山本のアドバイスのおかげだよサンキューやれやれ5人のうち4人も取られるとはねなかなか骨のあるやつらだったわねままだまだ甘いけどねヒュー私は助かったよね僕に感謝しろよ4個ヘヘ<笑>スピードじゃねえ頭の使いようさ